はいどうも、エンジョライフのキンさんです今ですね私は台湾の台中に来ておりますそれで今回の動画のご紹介なんですけども前回ねエビ釣りブラックタイガーのエビ釣りをご紹介したんですけどもここはねもっとすごい釣りがあるということで来てみましたでねこのね上見てみますとね見えるかなうんこの上に、まあ、エビ釣り場って書いてあるんですけど実はね はねまあとりあえず中入って見てみましょうかそれの方が多分わ分かるかと思うのでじゃあね店内の方に入ってみたいと思いますそれでは行ってみましょ う, ういはい店内の方に入ってきました店内はねこんな感じになっておりますそれでね 水槽の水を見てもらうと分かるかと思うんですけども濁ってますよねこれはね中のね釣ろうとしているものがどこにいるかわからないようにという形で釣りにくいようにこんな感じで濁ってるような形になってますちなみに料金なんですけども2時間で1500円日本円にすると5400円ぐらいですねそれとね餌はねこういう無形ビを使ってます 利用料金高いんですけど実はこの水槽の中には金額なりのあるものが入ってるんですはい知人の竹原さんが釣りましたロブスター利用料金が高い理由はこれだからなんですもちろん釣ったものは持ち帰ることができますしお店の方に売却することもできますこのロブスターは一番小さいものでして店頭売却額は300円 いいちょっとぐらいですねはいはい、これはね最初に釣り上げたロブスターなんですけどもこれは中ぐらいのサイズでして売却額が1500円これを釣れば利用料金の元を取っちゃいましたねいやあ中ぐらいでもでかいこちらのいけはですね釣り堀をする池に補充するためのいけなんですけどこんなにたくさんのロブスターがおります いやー見応え半端ないっすで隣のねいけすなんですけどもこれがねタラバガニがいるんですよすよげーそれでね奥にいるのはねこれワタリガニですかねさらにお隣のいけすにはですねなんとツワイガニがおりますもうねこんな高級海産物が釣れる釣り堀なんて初めて見ました こちらのホワイトボードはですね各海産物の売却額の一覧表になります高いものとなると4000円から5000円なんてものもありますいやーぶったまげでしたよこんな感じでこの釣り堀のご紹介は以上になりますここまで見ていただいてあざしたはいお店の中をねご紹介しましたいかがだったでしょうか 台湾にもねこんなねすごいなんかパチンコみたいなね博打みたいな感じですねこれね、うん、でも夢中になってる地元の台湾の方はこんな釣りもやってらっしゃる方が結構多いみたいですはいこのお店だけじゃなくてもね台湾全土にはねこういうお店も結構あるみたいなのでもしよかったら挑戦してみてくださいパチンコとかそういう博打系好きな人だったら多分好きなんじゃないのかなと思いますまあね旅行のね楽しみの一つとしてやってみるのもいいかと思いますちょっと高いんですけどね はい、まあ以上のような感じになりますそれではね今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたもしねこの動画が良かったなと思いましたら評価ボタンそれとねまだチャンネル登録してないという方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそれではこの動画は以上となりますそれではまたバイバーイ